鈴木哲介です鈴木哲介お願いします消防団の力を強化して災害に強い町にしてまいります、はい、本当にありがとうございます舞台井修介、はい、衆議院議員より激励の言葉をいただきますご紹介いただきました衆議院議員の舞台井修介です、えー、今日は鈴木哲介さんそして斉藤隆一民会議員候補この応援に一切して参画することになりましたもう首都直下地震がもう迫っています その時に地域の防災力をどうやって高めていくかこれは今すぐにやらなければいけないそういう仕事だというふうに思いますこの地域は本当に日本でも有数の素晴らしい神聖なところですそこの地元の区がどういう行政をやるかこれはですね日本中の模範にならなければいけないそういうふうに思います鈴木さんは幹事の資格もあるそして防災も 非常に造形が深いこういう人をしっかり区長にいただいてそして議長をされている斉藤隆一さんと鴨もより良い形に発展させていくえ今日応援に駆けつけていただけるということを本当に力強く思っております首都直下地震1回襲いますとこれは非常に大変なことになりますその時にそこ 力を出すのが消防団であります責任政党である政権与党である自民党としっかりタッグを組む。私鈴木哲次この区長をしっかり誕生させていただくことが必要でございますさせていただきたいこのことをお願い申し上げこれで松本に戻りますりご視聴ありがとうございました